ジャニーズ退所組の現在地キンプリヘイヤらの未来を分析ファンは不義理な人にはついていかない。2月20日の深夜、三宅県43が5月2日をもってジャニーズ事務所を退所すると発表した。5月1日まで行われる劇団星新幹線の舞台港町順場をオセロを終えて退所する予定です。 また、5年年からベイフムオダー続いていたラジオ、三宅県のラジオも3月25日で終了します。退場発表の文面にはファンを大切にしていることが滲み出ており、三宅さんらしさが感じられました。スポーツ上記者。さらに、キングプリンスへの平野仕様26、神宮寺優太25、岸優太27の3人も退場が決まっている。 5月22日にグループを脱退し、それと同時に平野さんと神宮寺さんは事務所を去ります。岸さんは今年の夏に公開を控えた主演映画、G メンに関する仕事を終えた秋頃に退場を予定しています。高橋海人さん、23、と長瀬恋さん、24はジャニーズに残り、二人で金プリを続けていきます。日本テレビ系の冠番組、 キングプリンスル。模放送継続が予定されています。同スポーツ上記者。三宅、金プリの三人ともに、今後については明かされておらず、どのような活動をしていくのか気になるところ。では、近年相次いでいるヤメジャニたちは、今どうしているのだろうか 名案分かれるジャニーズ退場後の現在地19年年から勤めていたジャニーズアイランドの社長とジャニーズ事務所の副社長を退任し、昨年10月に電撃退社した滝沢秀明、40の現在は SNS が主戦場だ。昨年11月に開設したツイッターはその独特な使い方が人気を集め3月9日時点でフォロワーは250万人超えです。 インスタグラムでは趣味のキャンプの様子を積極的に投稿し、TikTok のライブ配信では常にランキング上位となっています。また、最初で最後として行ったオリジナルのアパレルアイテムの受注販売は想像以上の注文が殺到しているそうです。芸能リポーター。同じく SNS を頻繁に活用しているのが21年年3月に退場した長瀬智也。 44、だ。バイクや釣りなど趣味を満喫する悠々自適な生活を投稿しています。2月には、コードトカーズというバンドでライブ復帰も果たし、音源リリースも視野に入れてレコーディングもしていますよ。同芸能リポーター。一方、20年年に退場した中井正宏、50、は変わらずメディアで活躍している。 昨年の10月から体調不良で休養していましたが1月に復帰後は順調に活動しています。3月8日に開幕した WBC の公認サポーターを務め、4月からはダウンタウンの松本人志さん59とのレギュラー番組、松本中井がフジテレビ系でスタートします。テレビ局関係者、伊加ド中井がバラエティに注力する中、 ドラマで存在感を示すやめじゃにも、未成年との飲酒報道で2ヶ月の活動自粛後20年年10月に退所した山下智久、337、ですが国内外を行き来しながら次々と話題作に出演しています。今年の冬には、昨年4月期に NHK で放送された主演作、正直不動産のスペシャル版が放送されることも発表されました。 山下と同じニュースでデビューした錦戸亮38も俳優業が好調な様子。5月から NHK の BS プレミアムなどで放送されるドラマ、家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だったに主人公の父親役で出演が決定しています。また、 工藤勘九郎さんと大石静香さんが共同執筆するネットフリックスドラマ離婚しようよにも出演しており、23年年に全世界配信予定です。並行して行っている音楽活動も、ツアーの開催やアルバムのリリースなど精力的に取り組んでいる。しかし、同じニュース性でも手越祐也35は瞑想気味で、 20年年6月に退場後すぐに YouTube チャンネルを開設したテイツさん。当初は100万再生を超える動画も多かったですが、最近は数十万程度がほとんどですね。美容サロンも手掛けていましたが、経営悪化で前提閉店。ただ、ジャニーズズイーチの歌唱力を誇ったその歌声は健在のようで、4月にセカンドアルバムをリリースし、ライブツアーも予定しています。 ウェブライター、渋谷スバル41は、テイツとは侵略で、自らを貫いている。18年年に退所した渋谷さんはカンジャリエート時代からメインボーカルを務めていました。退所後、ワーナーミュージックでソロでの音楽活動をスタートさせましたが、22年年の3月末で契約が終了。 現在は自主レーベルで活動していますが、取材対応もほとんどせず、自分を理解してくれる人がついてくればいいというスタンスのようですね。レーベル関係者。その中身に差はあれど、芸能活動を継続している面々が多いが、ニュースや関ジャニエートと同世代のやめジャニの中には、転落人生を歩む者がいる。元キャット単位の田中清国、37、です。 ジャニーズ在籍時に副業でバー経営を行うなど、度重なるルール違反によって13年年に解雇されました。その後、バンド活動をしていましたが、17年年に東京渋谷区の路上で大麻を所持していたとして逮捕、後に不起訴処分されました。全国紙記者。その後も世間を騒がせ続け、 22年年2月に名古屋市内のホテルで覚醒剤を所持していたとして再び逮捕されると3月に覚醒剤の使用などで再逮捕され6月に懲役1年8ヶ月執行猶予3年の判決を受けました。この判決から9日後に再び覚醒剤所持で逮捕され7月に覚醒剤使用の疑いで再逮捕。 11月には、知人女性から1万円を脅し取った恐喝の疑いで6度目の逮捕、不起訴処分、となりました。今年2月には、覚醒剤取締法違反の罪で、懲役1年4ヶ月の実刑判決を受け、弁護人が判決を不服として控訴しています。同全国上記者。もちろん、田中被告は相当なレアケースであり、 大半のやめじゃにはまっとうな道を進んでいる。今年5月に3人が退場する金プリだが、一足先に独立したのが岩橋玄樹26だ。18年年5月にデビューしたものの11月にパニック障害の治療のため休養していました。19年年2月に活動再開を発表しましたが、 体調が安定しなかったため見送りとなり、21年年3月にジャニーズ事務所を去りました前でレーベル関係者。その後、ソロでアーティスト活動を再開した。ロサンゼルスと日本を行き来しながら楽曲制作を行っているようです。昨年は初の全国ツアーも完遂しました。今年2月には国内外で活躍するアーティストが一堂に会するイベント、 クロスオル2にも出演し、会場を盛り上げました、同レーベル関係者。初期のジャニーズを支えたメンバーは、では、ジャニーズの礎を築いてきたメンバーは、どうしているのか。在籍当時のグループ名、楽曲のまま、昨年サープライズ復活を果たしたのが、男と男組だ。TBSK の音楽特番、音楽の日22年、で名曲。 タイムゾーンなどを披露し、29年ぶりに再結成を果たしました。結成35周年の節目となる今年8月までの期間限定復活で、4月からは全国ツアーの開催も予定しています。前でテレビ局関係者、メンバーの一人で95年年までジャニーズ事務所に所属していた成田秋継54は、 再結成まで東京目黒区にあるとんかつ店で揚げ担当のアルバイトをしていたが、去年の9月くらいまで働いていましたが最近は男とお子組未来部のリハーサルや練習が忙しいみたいでお店には来ていません。成田さんが所属しているプロダクションがこの店を経営しているので、音楽活動を再開したいという成田さんの希望もあり、 ここで働きながら少しずつやっていったらいいと2年間くらい働いていましたね。とんかつ店のスタッフ。男と国民よりも3年先輩のグループにあたる少年隊は20年年に西堀和樹を57、東江草勝秀56が退所した。それぞれ退所後も俳優や舞台演出家として活躍しています。 西堀さんは、ジャニーズ時代を綴った辞書伝、少年タイムカプセルを3月に観光したばかり。二人揃っての活動も多く、YouTube チャンネルには頻繁に動画が投稿され、昨年12月にはジナーショーで共演しました。前で芸能リポーター。 年代を問わず、多くのメンバーの新たな活動は軌道に乗っているように思えるが、ジャニーズ事情に詳しい下田明宏さんは、やめじゃにの活動についてこう分析する。最近だと中井さんはテレビでの活躍に加えてジャニーズの後輩たちと共演できておりやめじゃにの成功例だと思います。 また、かなり遡りますが、元木正宏さんは俳優として認知されていて、やめじゃにとかもとじゃにと言われることも少ないです。そこまでになれば、大成功ですよね。中井さんも10年後にも同様の活躍をしていれば、その時代の若者からは元スマップではなく、司会者として認識されるのではないでしょうか。下田さん、いかどう では、これから退場する三宅や金プリの3人が成功するには何が必要なのか。視聴者もよく見ているので不義理な人にファンはついていかないと思います。例えば、辞めた時の他のメンバーの反応は一つの目安になります。三宅さんは、退場発表の際にトニセンや岡田純一さんもコメントを出していますし、その点では安心材料になるのではないでしょうか。 そして、こんな視点も、才能のあるクリエイターに認められているかどうかというのも重要な点だと思います。西木戸さんは、霧島、部活やめるってよ、の吉田第八監督から、その演技を絶賛されており、退場後にも彼の作品に出演しています。これは、ジャニーズ時代に、きちんと仕事をしていたことの表れですよね。 そういう意味では、一般企業を辞める会社員と同じなのかもしれません。ジャニーズを全うしていれば、未来は安泰。星近年の辞めジャニメンバー星2018年、山口達也、時代、今井翼、タッキーアン翼、渋谷スバル、関ジャニ無限大2019年、錦戸亮関ジャニ無限大2020年、中井雅宏、スマップ、 手越し也山下智久、ニュース、西堀和樹を植草勝秀、少年隊2021年、長瀬智也、時代、岩橋玄樹、キングプリンス、近藤雅彦、森田豪、V6、2022年、滝沢秀明、タッキー翼、マリウス派、 セクシーゾーン、2023年5月2日、三宅県、V6、2023年5月22日、平野市洋人宮寺ゆうた、キングプリンス、2023年秋、岸ゆうた、キングプリンス、下田昭広丸文化系ウェブマガジン、チェリー、編集長。19年年には、ジャニーズは努力が9割、新調新書、お観光。ご視聴ありがとうございました。